みなさん、こんにちは。プログラミングチャレンジ第5回グラフ第4部ミニモイスパニングトリー。では、行きましょう。今回の最後紹介するアオグリズムがミニモイスパニングトリーです。まあ、ミニモイスパニングトリーはアオグリズムとして結構わかりやすいですが、意外と使い方が多いので、ぜひ見て実装してください。ミニモイスパニングトリーが、ま, あ、まずスパニングトリーが何かというと、 グラフのエッジのサブセットです。ですね。あるグラフ G に対して G が木になる、あのキー構造になるため、あとエッジを選択することです。例えば G がこのグラフである場合だと、この赤は一つのイスパニングツリー。すべての頂点が選択して、そしてなんかサイクルがないからエッジです。なお、グラフが変に 重みがあると、ミニモンスパニングツリーが、その重みがミニマルになる、えっと、スパニングツリーとなります。ですので、このスパニングツリーが、えっと、このグラフのスパニングツリーなんですけど、重みを足すと、6、プラス8、これは14、プラス9、これは23。で、この木を見ると、10、プラス2、12、プラス6、18。ですので、ここは、えっと、そのミニマルのスパニングツリーです。 では、えっ、ー、と、ミニモイスパニング・トリーをどこか使うかというと、あの、すべてのグラフのエレメントをコネクテルするの、あと最小コストとなります。あとは、なんか、よく、あの、地図を作るときにミニモイスパニング・トリーが、そういうふうな、なんか、道が通りやすいところ。ここは、なんか、学生が、その、マインクラフトの、あと、街を作るときにじ、じっ、じっちので、その、 建物と建物をつながるには、ミニムイスパニングツリーですると、その上がりとか下がりとかのコストが少なくなります。まあ、それは一つの使い方のアイディアですね。で、ミニムイスパニングツリーがバリエーションがたくさんあります。マックシモンスパニングツリーもあります。ですね。まあ、もちろん逆だけです。あと、スパニングフォレストがアンコネクテッドグラフのイスパニングツリー。それとも複数の頂点のあるイスパニングツリーですね。 あとは、なんか、ミニムイスパニングツリーなんですけど、この辺とこの辺を必ず選択しないといけない。ですね。こういうフランバリエーションがありますので、問題をよく読んで、これをやってみてください。で、ミニムイスパニングツリーを計算するには、二つのアグリスムがメインです。一つはクラシカル。クラシカルがエッジリストのデータ構造をメインテーンからに始めます。あとはプリム。プリムが頂点リストからをやります。 両方があのグリーディ法です。じゃあ、まずクルスカールを見てみましょう。クルスカールのアイディアが、すべてのエッジがリストに入れて、で、重みでソートする。で、重みでソートした後に、重みの低いエッジからキーに入れています。もしサイクルになければ OK です。キーに置いておきます。サイクルになればそのエッジを捨てます。ですね。例えば、 この、このグラフを見ると、一番重みの低いがこの2です。だからこの2を追加します。次重みが低いエッジがこの4の4 4 2つですね。だから1つを入れて、で、もう1つが捨てます。ですね。サイクルになるから。次は6を1つを入れて、で、6をもう1つを入れます。で、次は8を見るけど、なんかこの8を入れるとサイクルになるので捨てます。で、9も入れると、 サイクルになるので気を捨てます。だからミニムイスパニングツリーはこれです。プログラムがこんな感じです。まずは エ, ッジグリエッジリストのアレイがあって、であの、そのエッジリストをソートします。重みでソートします。で、これはユニオンファインドで実装しています。なぜ、なぜかユニオンファインドで実装化するとかっていうと、2つの頂点が同じユニオンファインドであればパスがあります。 ですので、そのエッジの2つの頂点が同じユニオンファインドであれば、もうこのエッジを追加するとサイクルになります。この場合だとユニオンファインドがサイクルを見つかる方法 の, あの技術となります。で、ループで、なんかエッジリストにループして、で、えっと、エッジのフロントとベックが同じ UF じゃなければ、あの、キコに追加します。で、えっと、ユと、えっと、ファーストとセコンドが ユニオンクラスのユニオンセットをこのクリスカルに使っています。これだけで す, です、ねアゴリ。次はプリム。プリムが同じくグリーディ法なんですけど、エッジ向けのグリーディ法じゃなくて、エッジ思考のグリーディ法じゃなくて、えっ、ー、と、頂点思考のグリーディ法です。だから、なんか、一つずつ頂点を入れて、で、その頂点から、えっと、 重みの低いエッジから次の頂点を見てみる。ですね。1はノードャルを追加して、で、エッジを全てを9に入れて、で、その9の一番重みの低いエッジをフィゼートして、で、えっと、新しい頂点を派遣したら、その頂点をメモシティに追加する。で、2に戻ります。こんな感じです。これはあと0と考えて、全ての頂点を入れます。の, の辺を入れます。 で、重み低い辺がこれですので、これをビジット、あ、これ、ビジットして、この頂点からの辺をすべて入れます。次は重みが低い辺がこれですので、これをビジットします。で、次は、えっと、重みが低いのは4なんですけど、4がサイコルになりますので、6を追加します。で、この9はリストに入れます。で、4がもうなんかサイコルになって、次は6を入れます。 で、ミニムスパニングツリーを発見しました。アオグリスムはこんな感じです。あの、もうスパニングツリーに入っているかどうかのベクタルと、あの、変のプライオリティキューブです。で、新しい頂点をプロセスして、その頂点をスパニングツリーに入れて、で、変をすべてチェックします。ですね。で、その変が新しい頂点に行くであれば、あの、プライオリティキューブにプラッシュします。 ですね。で、パラリ Q にパッシュすると自動的にソートします。で、最初はなんか V0 を提義して、で、0をプロセッシングします。で、この Q がまだ円 P、まだなんか変化入っている場合だと、もっともっと他の頂点をプロセッシングします。だからそんなに複雑なアルゴリズムではないんですよね。 で、例えば、ミニモイスパニングツリーじゃなくて、マックスモイスパニングツリーを探したい。まあ、これは結構簡単ですよね。あの、ウェイトをマイナスつけて、あの、クルスカルとプリムだけを入れる、入れる、入れるだけです。えっ、ー、と、ミニモイスパニングサブストラフ、なんかミニモイスパニングフォレストですよね。ミニモイスパニングフォレストも結構なんかアオゴリズムがあまり変わらずに、例えば、プリムの場合だと、すべてのエッジを定期にして、 調べますあとは、セコンドベスト MST ですね。例えば、えっと、MST じゃなくて、えっと、MST の次の、えっと、MST。なんか、この MST じゃなくて、もう一つのコストが低い MST を探してくださいという問題です。実は、この今週はこういうふうな問題が入っています。で、簡単なアオゴリスムですね。あまりそれ難しくない。MST を計算して、 で, す、ねでえっと、それぞれの辺に対してその辺を抜けて、なんかあの MST に入っている辺をその辺を消してもう一度 MST をやる。で、そのいくつかの MST から比べてコストが低いことは第2名の MST となります。最後はこれは結構なんかよく使われます。minmax pass cost0 から6の最短経路を見つけたい。 でも、最短経路が通常の全ての重みをあの足す最短経路じゃなくて、あの、経路の最大の重みが一番低い。ですので、ミニモン、マクシモバスですよねこの最。この経路の中に最大の重みが一番低いです。まあ、例えばこのグラフを見ると、最短経路だけを考えると、これですよね。50、90、40。 これが、えっと、180ですね。でも、この経路を見ると、あの60、60,60、110ですね。190,270。これはもっと重みが大きいんですけど、この経路の最大の重みは、この80、この90ではない。ですよね。これはどうやって計算するこれは計算するには、MST を使います。ですね。あの、どうやってかすると、 MST を、なんかこのグラフの MST を計算して、で、えっと、MST で、えっと、BFS とか DFS で VI から VJ のパスを探します。それだけです。じゃあ、こ の, この授業で教えたアオゴリスムをまとめます。まあ、グラフ問題がいろいろありますし、グラフのデータ構造とかアオゴリスムもいくつかあります。 ほとんどのグラフ問題が BFS と DFS からモディフィケーションになります。ですので、新しいグラフ問題を見ると、この問題が BFS と DFS をどう変われば解けるのか。まあ、それはまずそこから考えてみてください。で、今回の授業で話したのは、Connected Components, Fluid Field, Topological Sort, a r t i c u l a t i o n Point, Minimum Spanning Tree についてを説明しました。まあ、他もあります。ですね。あと、グラフ問題を解くときに、 特別なケースを必ずチェックしてください。ですね。あの、グラフ問題のどこが難しいかというと、特別なグラフがあれば、とアオグリスムはちゃんと作らないと、えっと、論文演ーが出てしまいます。ですので、論ン演ーが出てしまった場合だと、特別なケースを全て扱っているかどうかをまずチェックしましょう。どんな特別感あるかと。例えば、このグラフが頂点を一つしかない。ですね。頂点がゼロの場合。 あと、あの、変がゼロの場合ですね。あと、グラフが unconnected の場合ですね。あとは、self loop とマウチエッジがあった場合。まあ、他もありますね。なんか、マイナスの重みとか。それは、なんか、来週の授業でも、それについて詳しく話します。ですね。来週が、最短経路とネットワークフローとグラフマッチングについてを話 し, します。ぜひ、見てください。 で、次のビデオが先週のコメントを対応します。